猫、うん、シェフの料理日記おのころ森の小さな原っぱにある俺の店周りに家はないけれど森の仲間たちが食べに来るみんな元元元気よ元気元気よ私の最近の流行りを発表します それはね。 え<笑>え<何の>。ボ<笑><笑>ニュボニュすることで<笑>。わあ、すごい、なにそれ。ボ<笑>ニュボニュだよ<笑>何。なになに。じ<笑>あ、今日の猫シェフどうだった。気に入ったら、チャンネル登録ポチっとよろしくね。<笑>